あるね、どっどがすごくはすごいあのえちは何が おもちゃおもちあまりうか、うん、どっって い, い方の方がちゃうかな、うんます。 ね、う何、ん、いいでちょ、ね、っと肉とか。<笑>なん<笑><笑> うん、ほらこれで音が出てくるんだよ。 顔を上げないでまう。<笑> これは、よろしいですねちちょょっっっととごめん、んあるけどさてだ私の体にもどうもあれがないんだけどさ。<笑><笑><ん> がね、私の体にもな、そ の, の足になんいなって一生懸命やってる成果が現れてる。<笑><笑> <笑> な, かったなかったわ今なかったわここすごいなちょっと水とおるで、はい、やつめ、ん。っぽ踏んだお気づきか知らんけどさ何かお気づきかどうかし知らんけどさ、うんうん、邪魔メガネ慎重してああ、全然違なかったすごいね<笑> なのこ、都会で電車で帰らなあかんかったら臭い人なんやろな、ね。 えー、なみんな、ほら、ペッパーのちょっと浴びてたんやな。てか、こんなことしないで。えへへへ。えへへへ。えへへんへへ。えへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへい ちょっとかか、うんん<笑> こ,、ねね、ここここででなをやって、このぐららいいに人が<笑><笑>ここに人がん時間ねやって高ささ、さ固定したたになてんかだからこれぐらいなん。 あなよ一生懸命がいいいててア、かそそそうそうそうアンテナ引はいた。<笑> 入れますよはーい、およ